ねえお母さんこっちを見てよ僕お母さんのために一生懸命頑張ったんだよなのにどうして逃げるのねえ<笑>どうしてこっちを見てくれないんだよお母さんを 僕のことが嫌いになったのお母さん何を言ってるのお母さんの子供は僕だけでしょほら僕だよ優也だよそんなねえどうして僕だけをそんなに怒るのねえ どうしていつも僕を投げるの昔はあんなに優しかったのに。ねえ、あの頃のお母さんに戻ったよまた前みたいに優しくしてよ僕の頭を撫でてよなんで、僕を見てくれないんだなんでなんでなんで?なんでなんでなんで 目を見ろよ僕だって生きてるんだぞ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あれこの手の血はお母さん ねえ、お母さんねえってばどうして何も言わないのまたまた僕を一人にするのお母さんお母さんそうか寝ちゃったんだねごめんね 痛かったよねでも僕は今すごく暖かいよお母さんに包まれている感じがするお母さんってこんなに暖かいんだね僕こんなに幸せなのは初めてだよ んあれは羊ドアの向こうに羊がいるなんでこんなところに羊がまあいいや あ, あ僕はもう満足だ今死ねたら僕は。 僕が生まれた意味それがやっとわかった気がする僕は誰かに愛されたかったんだそれが僕のずっと求めていたもの僕は今幸せ 僕が生まれた意味それがやっとわかった気がする